これだけやっったら痩せるってないんですかそれは背中お尻ももの裏を使うことです全部うつ伏せでできますめちゃくちゃ簡単なのに効果は何倍もあります私がダイエットした際に暇があればうつ伏せでやってましたこのメニューを皆さん一緒にやってください肘ついた状態でで膝膝げますすこの膝を横に倒してキープですこんな感じ 下半身だけ捻っておきます上半身は正面ですこれで腰背中しっかりね腹斜筋が使えてますしっかり伸ばしていきましょう止まってると結構背中がなんか違和感ありますよね 今度は反対上の足はねガシ立ちます実はこのストレッチがめちゃくちゃ効果的なんです健康腰と剥がしにもいいですし腰の肉がね気になる人にもいいこれで可動域が広がります簡単なのに効果的なメニューです 最後まで行きましょうーオッケー今度はね楽にね揺らしましょうあんまり無理にね倒さなくていいです時計の針で言うと10から2の道を動からです感じ 楽にねつきますよ。しっかりね弱い筋肉が鍛えられると汗が出やすくなったり、脂肪がね消えにくくなります。オッケー。今度はねつま先立てましょう。膝を交互に伸ばします。 こう動かせる。足をね、遠くに持っていく感じです。前の腿をね、しっかり伸ばしていきます。 今度は膝曲げたらね、ゆっくり伸ばしましょう。ぐっと曲げたらゆっくり。右膝横のよりも。膝曲げるだけでね、腰の筋肉も使えてるんで。姿勢悪い人にはね、ぴったりで全部矯正できるんで。 今度は片足横に持っていきましょうこれでのラインが悪くなりますからしっかりね股関を開きましょう。 ーーよし これでは最後までいけるでしょう頑張っていきましょう全部ね 寝たまま、後ろを揺らします後ろを揺らす感じで、全身筋肉を緩めましょうこれが結構ね、スクロス発散になるんで、私しみにしてくだい これっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっって、きたまま待って、ちょっと待って、ちょっま待っょうと待って、ちょょっ 筋肉がえたら、ね、この感じやっぱ彼女に対していたい人はねたまりましょうね。 下めにしてもいいです引ける人はねしっかり上げてよっしゃ肘ついて今度は片足ね遠くに締めて止まっておきましょう まってります。もし疲れたらね、一回戻してもいいです。伸ばしたまま止まるの結構大変ですからね。やっぱり長い時間伸ばして止まっておくと、しっかり伸びますんで。硬い筋肉伸ばしましょう。OK ですあ伸びてるああ た, だいたいストレッチってね伸ばしても5秒とかじゃないですか30秒間ねこうやって伸ばすとしっかり伸びますからね筋肉伸ばして。 変われる部位増やしましょうオッケーよっしゃ腰揺らしましょう今度は寝たままグリグリ腰を揺らして力を抜きましょうもうね背中お尻もも裏ちゃんとね 筋膜剥がれて、筋肉が伸びて使えてきますんで<音>。オッケー。そのままね、じゃあ上向きましょう。最後おまけです。足をね、ブラブラしましょう。 足の力を抜く感じでね、バイバイってする感じ。全身の力をね、抜きましょう。たまにね、こうやって腰裏してもいいです。腰裏したり、足バイバイしたり。目いつむっててもいいです。はい、オッケー、やった人は。 グッドボタンとコメントで教えてください。